あなたの心に…いるハートはい、ということでどうもコンパイルハート飛行ュー1番のアイルハートでーすまぁ、あ、今日はね、前回に引き続きアークオブアルケミスと実況プレイしていきたいと思いますコンパイルハート大好きーよーいしょっと イベントのところがます、ね。体力がないのでやめてください。やめてください。本当にちやー。やばい声してのおっさんえ夜道歩いてる？おっさんみたいな鳴き声してるんだよ<笑>。みたいな<笑>ちょっとバッチリのでやめてきます。あ<笑>あ。あ<笑> 衣装がめちゃくちゃ可愛いんだよねーねなんかさ、宝石みたいなのがついててところどころに人間の遺体だどうやらモンスターに襲われたみたいだな あ, あら装備からして冒険者のようですが待ってください亡骸の下に何かありますなんだろう、これ壊れたボ器？ボキボ私が持っているのと同じ ルナギアだ特殊な鉱石で作られた楽器楽器なんだこの冒険者も遺跡を目指していたのかあこのルナギアオーブが一つだけセットされていますこれはもらっておこう名もなき冒険者よ丸く思うな砂漠で見つけたものは余すところなく活用する それがこの乾いた大地で生きる術なのだ。いにしえの伝承によると。ね。大いなる力を手に入れるためには。ええー、声。必要らしいな。<笑>い<笑>今2個あるのか。あと。そうだよねああ。伝承が真実であればな。<笑>ジェスト、何がおかしい。クイーン少佐。そんな不機嫌そうな顔をすると、任務に文句があるように見えるのだが、ね。私は陛下に忠誠を誓っている。 任務に文句などありはしないこの陛下ってやつをさ出てくるかな任務は任務だそれ以上でもそれ以下でもない与えられた任務だけを忠実にこなせばそれでいい、ね、俺はそうやってこの年まで生きてきた何歳なんだろう予想三十五歳いろいろと思うところはあるのだろうが<笑>割り切ること公式で設定出てたら歳を間違ってたらごめんなさいえへへへ ま、っともう、うん、照らし出せ炎よ アかせた<笑>これいけんのかなあっ扉わう私一個勉強したことがあるんですこの<笑>この言わせて赤いやつはワンダマニー でもさあれでしょあれもあれでしょ爆発するやつですし知ってるよ知ってるよ。は<笑>あやめてやめてやめてやめてやめて。 よい し, ようよしょえちがくないえくな い, 何何何何<笑>いなになになになになになになになになになになになになになになになに違うなになになになになになになになになになになになになになになになになになになにな さまたこいつ迷ってやがんのーみたいなさこと書くんでしょ書くんでしょコメントにでもさ1個言わせてほしいんですけどえっイルハートが逆にこの砂漠マップ迷わずに行けるとは思ったかねあなんか光ってる。 何なんだろうえ獲得したっけああえなんかさやっぱこれに戻ってくるんだけど<笑>何何何えなえ<笑>ええっえこれなにっえっえっえっえっえっえ お気づきかと思うんですが、ええ、私、迷子になりました。はい、<笑><笑>ごめん、ごめん、ちょっと待って。っっよいしょー。<笑>ああ、ちょっと待って、待って、マップを見たいんですが。 やめて。やめて。次は誰。痛<笑>くないんだけど。何。このさ、意味、意味やりげに日陰にするの、本当にやめて。<笑>あーあっっ。お前ら、お前ら、っっどこに猫いるの、本当に。だめ このっ緑上のさ緑これこれこれこれこれこれされこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれもう一個これこれこれこれこれこふむ。れこ、えー、ふむふむれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこ ピ、えー、っキドコテンキヤドコテラシダスホノヨエえイジャンテラシダスホノヨテラシダスホっヨタンテヨタよテヨタンテヨタンテヨっンテヨタンテヨタンテヨタンテヨタえ？テヨタンテヨっンテヨタえテヨっンテヨタンっヨタンテヨタンテヨっンテヨタ どこね、どこ、どー こ, だ こ, こ, こ あ, あここに、ね、このし 照らし出炎 よ, よいしょ照らし出 見えないってばーあなくなっちゃったな<笑>くなっちゃった照らしすぎた<笑>ああ何もしてませんね困りましたね<笑>ちょっと代わりに照らしてくんないのかなかったりえ待って待って待ってつみではつみではこれあ<笑><笑> だえー、ははよし<笑><あー><笑><次だ><笑>は いだったんですけどあーてはクイーカカカカカカおおビックリモ ー, ークさん右側は あーあー<ー> あカでカいカピカうわピカらカピカピカ パラミンティー<笑><笑> なんとかなりましたね。ーおけがはないですか、クイーン様。ジロジロ、見るな。おけががあったのはあなたたち2人なんですけどね、割とねデータベースのようですね。何か有益な情報が得られるかった。はい。大部分のデータが破損していますね。えどうしたシャロ。 復元できたデータなのですが、千年前のものなんです。千年？千年？ご確認ください。分かった。最後まで未来を諦めない。計画成功の可能性は計画？私にも分かりません。このデータベースさっきの情報共有型です。でっかい、同じタイプのデータベースを見もミサイルマンみたいなやつ。そうか。 何なんだろう今後はデータベースを発揮ボス千年前のボ<笑>スみたいなやつなのかなでも、はあ、大いなるオーブが手に入っただけでも今回よし一度国にもはーいーと<笑>いうことでなんかあのミサイルモンみたいなやつをですね<笑>無事に倒しましてなんかとりあえず人段落なのかなこうってこれだし ということで、アーク・オブ・アルケミスト今日は、とりあえず、ここまでにしようかなと思います。<笑>えっとね、な ん, なんだっけななんか、発売が今週来週、今週来週今週らしいので、ね、これ見てね、ちょっと気になった人とかはね、ぜひぜひ、プレイしてみてください。絶対さばく迷うから、お前らバカにしてた、お前らも絶対やれよ。ということで、アーク・オブ・アルケミスト実況プレイでした。ご視聴ありがとうございました。 ハハハなになにえ何何何イルハートは力士だったらどんな名前がいい<笑>えなんで前回からその相撲推しなんですか<笑>えー、なんだろうななんかあれですよね「なんとか関」とかなんだっけ「イルノイルノヤマ」<笑> え、何だろう肉の花肉の 花, <笑>肉の花ってなんか肉パフェありますよねなんかやきあのバースデーケーキの代わりにこう肉パフェみたいな花火刺ささえ何、ー、だろうないる い, いるいるの海何でもいいじゃんうちにんか別にお相ぼさんにならないし私よ<笑>っていうことで味らしい 私。